よし今日はこんな感じ乾杯あっ5時だよいしょおはようでも5時だけどよいしょ 毎日パックしてる人ってさすごい偉いと思うめんどくさいから12か月に1回しかやらない今日は気分がいいからやるー<笑>誰ってよいしょ今日は気分がいいからほ<笑>んする<笑>こんな顔 その間にか電源が切れてた。あ, あ、辛い。あ、頑張った。暑い。お風呂に入ってくるよ。あ, あ、顔がしっとりする。なんでお風呂入る前にパックしちゃったんだろうね。<笑>間違ってるし。 気持ちいいできるだけ顔を洗わないようにしただってせっかくパックにしたのに何やってんだろうね も, もうやらなっちゃうバカバカあほれみんな気をつけてねちょっともう少しゆっくりでしたらご飯の準備して食べるとおはよう似ちゃって 今日は冷蔵庫にある残り物をいっぱい使おう。とりあえず出した。 盛り付けていこうできた卵唐揚げとイカ炒めさっきカットしたきゅうり混ぜてまだかけてあいを完成よし今日はこんな晩食でいきますよいしょ ごはんごはんうれしい歯が減った今日はレモンサワー、はいくいい音乾杯 美味しいし濃い濃かったもう一回乾 杯, 乾杯はあおいしいいただきますもう一杯飲む運動したあとの喉乾くくね寝てたから。 よ い, しょいただきます、ちょっとイカから食べよう、これ、おつとい、作った、焼いただけだけど、うん、うん、うん、なんかさ、いっぱい小皿があると楽しいよね、なかなかやる気にならないけどさ、大変だから。 フンデー食べるさあ胸肉蒸してあるやつ大好きなのキュウリって食べるうん美味しいかくなったねずいぶん なんか最近バタバタしてたからさゆっくり家で食べてる動画久しぶりかも。<笑>やっぱ大気持ち 定量に作ったから明日も食べれる<笑>普段はさこんな絶対作んないんだけど一二品作ってさそれつまみで終わっちゃうんだけどさこれは作り置きの卵ねちなみに終わっちゃうんだけど なんか動画のおかげでさみんなが見ててくれるって思うからさでも頑張れた運動もしたしパックもしたし流れちゃったけど<笑>バカだから。<笑> 最近自炊頑張ってるんだ節約しなきゃと思って、うん、ちょっとお金の勉強しなきゃなと思っててさ今老後が心配自分のうん今度さ1ヶ月分の食費 まとめてみるねよ1ヶ月分っていうか2週間分にしようかな2週間分の食費をまとめてみるちなみにねこれ1本がだいたい2週間でなくなる私そうこれとこれがちょうど2週間でなくなるのこのセットがでまあちょっと2週間持たないともあるけどこの炭酸シリンダー1本が2週間って感じ うまいはい久しぶりに家で酔っ払ったお家で一人カラオケしてた YouTube つけながら<笑>やばいよねまじ近所迷惑だからもうね。気をつけます。お<笑>いしい最近みんななんか面白いさテレビあった 私は何だっけもうだいぶ前の作品だけどあのスーツ見てるアメリカ版のねすごい面白い日本でもドラマ化されてよねか昼間暑いから短パンだったけど寒いやん お酒が進むおいしいやっぱしゃりたいことがいっぱいありすぎてね<笑>やばいやばいどんどんそういえばそういえば人と会話してないせいでさもう本当に嫌になっちゃうまあそんなの置いといてこれはおいしいよこれ。 うん、うん、おいしい。うん、持ってこようか。なんか好きすぎてさ、いっぱいいっぱい買ってんの。<笑>これおいしい。 たたららてもいい最近さヨガヨガもさ2ヶ月に、2 3回行ってたのでさなんか会員にちゃんとなってないからさ何1回チケットみたいなの買って行ってたんだけどそれだけでも1回 3,000 円ぐらいするのなんかもったいないなと思って最近家でさヨガだったりエクササイズみたいな YouTube で見てさやってるの。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 もも節約がで、ね、できなないからなでも大容量を買えばいいの、ね、に私もこれやめて大きいの買おうと思ってあのさポンプもあるでしょだから大きいのとポンプを買おうと思っててだけどさポンプ意外に高いんだね Amazon で見たんだけどなんかこれおすすめのポンプ教えてほしいあのこれの大容量になった時のこうやってブッグってやるやつどれ買ったらいいか分かんなくて。 もうね大容量にして節約しようって思ってんだ、ね、よ最近はそんな感じの気持ち。 チ忘れたと思ったらチョコ出し忘れたた、ね、チョコはポリピー食べようポリピーはこれと食べるまずはご飯食べるたらたらさなんかゆっくり飲む全然おつまみ減らないんねの最後なんかどがんで食べた イルやめられない間違えたこれ<笑>にこれ入れたらやっ<笑>ぱり乾杯 もう最近もうハイボールと甘いものにはまっちゃってるからさないしょなんかいろんなとこにこぼれてる注ぎ方下手か乾杯 前ダイソーで買ってきたこ最高昔さなんかうちの父親がよくさあの甘いものとウイスキーでさお酒飲んでたんだけどなんで甘いものでお酒飲めるんだろうって思ってたんだけどさわかるよね。 チョコとさ、ビスキめちゃくちゃ合うよね美味<笑>しいこのソファーさ、どんどん移動しちゃう座るときに後ろにボンって押しちゃってるみたい あー、ハイボール美味しい最近なんかさレモンサワーよりもハイボールが好きになってきてるかもしれない美味しい100均で買ったポリッピーさ粒が大きい気がするんだけどコンビニで売ってるのと同じかな見たところでわかんないんだけどちっちゃい方が好きなんだけどなうん 幸せ<笑>、うん、飲めすぎないよね、気をつけますちょっとウイスキーが薄い気がするさ ちょびちょび足しちゃうの、ウイスキー、まあ、この暑さでもいいかなーって思って、はじめ飲み始めててさ。やっぱちょっともっと濃くしたいなっ て, って、どんどん濃くなっていくの。それでさ、どんどんなくなっていくの、すぐなくなっちゃうよね、この瓶ね。気をつけよう。乾杯。けん<笑>ぱいしゃべってて、ごめんね。しゃぶりたいけど、けんぱ どんどんおつまみがなくなくくっていく悲しいれぞおう。